それでは今日のもう一つの話題であります実数の連分数展開の話をしたいと思います。テキストでは少し場所が飛びまして74ページのセクション 4.13 というところに行きますのでそちらをテキストを持っている人はそちらをご覧ください。 でまずあの連分数については、まあ、あのこれまで数学の授業などで見聞きした人も、えー、と い, いるかもしれませんがあの一応、まあ、前提知識なしで説明をしたいと思いますでまず R をユークリット正規としましてと、まあ、K を R の正体とします、えー と, まあ、中語としてはその R の 割る R ですね。その R の元、割る R の元という形で表される数の集合ということにします。えー、とまあ我々がよく知っている例としては、まあ、R に当たるものが整数感 Z で、それから K に当たるものは有理数体 Q なわけです。で、まあ、ここではその一般の体、小体ですね、K というふうにして考えます。でそこ で, で、ここではその K の元ですね。R1 分の R0 というその K の元に対して、これから行う計算によるその分数の列を考えます。えっ、ー、と、ここにありますように、えー、まず R1 分の R0 を、その、のうち、この R0 を R1 で割るわけですね。そうしますと、えっ、ー、と、小が Q1 で、乗、え、与、ー、が R2 という形になるんですが、 えー、とこれがそのまああのこの割り算をするとちょうどこれが、Q1、プラス、R1、分の、R2、という形に表されます、えー、これはそのまあ有理数で考えてみるとその分数で表されたえと分子を分母で割ってでこの有理数を整数部分とそれからあの1より小さい部分ですね1より小さい有理数の部分の和に分けたと思ってください。まずこれが第一ステップですね。 で次の第2ステップではこの R1 分の R2 というその1よりも小さいと有理数の部分を分子が1になるように表します分子を1にするというでしたきに分母がどのように表されるかという と,、えっと元与えられた R1 分の R2 の分母と分子が入れ替わった形ですねだから R2 分の R1 分の1というような形でこうあの 1より小さい有利数の部分を表しますでそうしますと今度はと先ほどの構成で R1 分の R2 は1より小さいということにしておりましたのでその逆数 R2 分の R1 は1以上の1より大きいか1より大きい有利数なわけですね。 でそこで、また、今度はその R1 を R2 で割りまして、で、えー、っと小を Q2、乗位を R3 というふうにします。でそうすると、のここの、その分母の部分が、Q2 プラス R2 分の R3 というふうに表されます。ここまでですか。で、えー、っとまた、今度はですね、この R2 分の R3 っていう、えー これ1より小さい有理数なはずなんですけれどもこれをその分子が1になるようにこう表して表しますとこの分母が R3 分の R2 になります。R3 分の R2 はやはり先ほどと同じように先ほど前のステップの R2 分の R1 と同じようにその1より大きい有理数になりますからここでもやはり分子を分母で割る割り算ができてでその時の小を Q3。 上位を R4 という形にしていますそうするとそのこれを繰り返していくとだんだんだんだんですねそのえっ、ー、と整数プラス有利数分の1というその計算の繰り返しになってこう入れ子になったようなこう分数が現れます。で、えー、と仮にですね、うんとまあ、これが最後、まあ、ある計盤目のステップまで計算 K, 1 k 番目か形番目のステップまで計算したとしてで最後が9 k プラス RK 分の RK プラス1という形になったときにこれをこのような形で表記します。Q1 から9 k を並べてあと最後に RK 分の RK プラス1を並べてで大括弧でくくると。こういう形でこう表すことにします。 でえー、とこのようにしてあの表したこの q1 から qk と rk 分の rk プラス1を r0, r0 分の r1 のまあ連分数展開と呼びます。でえー、とこの場合は特に正則な連分数展開なんですけれども、えー、と特にその生則な連分数展開という定義がありましてでこの正則の定義はまず一つ目はあの分子が Rk プラスを除いて全て1であることここにありますように、この、ここに現れるですね、展開に現れる分数の分子が、まあ、最後の RK プラス1を除いて全部1っていうのが、まあ、生則の条件の一つですね。それから、Q1 が整数であること。Q1 は最初のここですね。Q1 が整数であること。で、それからあと、Q2 から QK が正の整数であること。 まあ、以, 下の以上の条件が揃っているときにこの R0 分の R1 の連分数展開を、まあ、正則な連分数展開と呼びます。で、えー、ともしですね、これ R の k プラス1が0になったときというのはあの、まあ、この連分数展開を計算していて最後どこかで、えー、と Rk マイナス1が Rk で割り切れたときですね。 この時にはこの連分数展開は Q の1から Q の k というその角を並べたものとして表すことができます。あと一般にその Q1 自身のだけの連分数展開というのも作ることができてそれは Q1 自身であるということは思いますしそれから Q1 から Qk によるこの連分数展開というのは、えーとまあ、その構成からわかると思いますけれどもこれは Q1 プラス、えー、と Q2 から QK の連分数展開のまあ逆数であるということもわかると思います。えー、そして、えーとまあ、このですねこのユークリットご情法のところで連分数展開をもっとあの取り上げた目的というか趣旨というのは あの今紹介した連分数展開の計算法からもあの多くの人が分かったと思いますが、えー、と実はその Qi とですねそれから R の i プラス1を求める操作というのがそ の, その前のステップで求めていた R の i マイナス1を R の i でこう割ってその小と乗用を順々に求めていくというゆっくりと語助法によって求まるというのがまあ一つのポイントであります。 ということで、ここでは、その、まず、その有理数 の, あの連分数展開を、そのゆ、ユークリット誤助法の常用列の計算から求めるという方法を紹介します。えっ、ー、とこ、この例はですね、あのテキストの例の 4.89 という例なんですけれども、えっ、ー、と、35分の126の連分数展開をしましょうという計算例です。で、えっ、ー、と、手順を、えっと、見ていきますと、まあ、あの、ひたすら、 割りり算を繰り返すすよいいととうことですね分子を分母で割った割り算を繰り返すということでまず125を6を35で割りますと小が3ですねで余りが21になりますからつまりこの35分の126の整数部は3ということになるんですけれどもまずはこういう形で35分の126を3プラス35分の21として表すことにします。 でえー、と次にこの1より小さい部分の35分の21をその分子が1となるような有理数で表すと。そうしますと分母が21分の35になります。で、今度はこの分母の21分の35をやはり連分数展開しますから35を21で割るわけですね。そうする と,、まあ、あと小が1で乗用が14ですから。 えーと二十一分の三十五は一プラス二十一分の十四として表されます。でまあこういう形のレムスになるわけですね。でもう一ステップ続けていくとまあ十四分の二十一がまあ一プラス十えーと七分の十四というふうに表せるんですけれども七分の十四はあのちょうど十四が七で割り切れてえーと二ということになりますのでそうすると求める 連分数展開というのはあのこのスライドの下にあるような形になりまして、えーとえー、とまあ最初と最後のその連分数展開の表記で表すと3112という形の連分数展開になるということがわかります。ここまでいいでしょうか。えー、と一応ここではまず最初にその、えー、と有理数の正則な連分数展開の手順を 追ってみました。